全員規律はしっかり守ってもらう了解です命令があるこのハルバードの鋭さは伊達じゃありませんよご指示を思考を面積にするは戦術 いい了解了解前に進むぞ何でしょうかここは気持ちませんただ廃人にキスのみ 待機中アーチの治療範囲に入る いつでも行けるやってみますかここを守るのかうたやすいあとはどいつだ何やってんだ て私が行こう命令があったら経験だけに頼るものじゃないんですここだここ暴力じゃ何も解決できないけどお前を料理するには十分だぜ、ね、アーツの治療範囲に入る 前に進むぞ奴らを抑える私が行こうすぐに終わる何やってんだ 私がここにいること誰にも見られていない。 こちらへん了解です命令があれば従うまでです何やってんだ 今助けてやる俺を解き武器をその殻から解き放つここだここ今をもっとやれお前たちはガビルには及ばなくすとくる今助けてやる 気づいていない待機中奴らを押しようとしろああ思考を明確にするは戦術何すりゃいいんだドクターは私抜きご指示どうすりゃいいんだ配置に着きましたはいはい らを抑える運転か震えてやがれる行くぞ武器を押せはい何でしょうかこのハルバードの鋭さはなでかありませんよ武器を押せ命令があればいつでも行ける 連中弱すぎだなこの杖でもう少し暴れたかったぜ。